し, っかりしますねはいありがとうございますさあということで「ありがとうストレッチ」はですね愛してる大好きありがとうの言葉を使いながらストレッチを行うすっぱなしい画期的な方法です私スーパーパントマイム伝道師シスターひろみが考案いたしましたこの言葉の力ってねすごい大きいんですよ言葉を、うん、と発しながらこの言葉をね 自分のボディさんにも言いますし、えー、人々にも言いますし、お家に い, いらっしゃるモノさんの皆さんたちにもこの言葉をね、お伝えするということで、このことでね、人生が好転してまいりますので、ぜひやってみてください。<笑>さあ、ではこちら、忘れないようにね、この端っこさんにお貸 し, していただきます。見るね、いいですね。いいですね。はい、では、さあ、ああ 皆さん始まりますよ今日もお集まりくださりありがとうございますはい、ではですね、えー、まずいつものようにビフォーアフターをチェックしていきますビフォーアフターのチェックがね継続につながるモチベーションになりますのでここのところは外せませんよいつもご自分でねストレッチする時も是 や, いやちょっとストレッチする前とあとねぜひチェックしてみてくださいそうするだけでね あの違いが分かりますので違いが分かるとまあもっとやろうっていう気になりますのでぜひお願いしますはいではビフォーアフターのチェックでビフォーをチェックします両足をね長座さんにしていただいて両方の手を前にしますっていうシスターだいぶデフォルトさんがね低い位置になってまいりましたいいです朝からいろいろ踏んでますあの足元を踏むものを置いておくとですねボールさんテニスボールさんとか野球ボールさん置いてあるんですよ それをお不みになるのもよろしいかと思います。はい、ではまあこの位置からさらにストレッチをするともうちょい低い位置に行きますのでね。この変化を楽しみたいと思います。では、左足さんを右足さんから行きます。左足さんを置いて右足さんを乗っけます。膝の上に乗っけて、足の指さん、親指さんと人差し指さんを横に開いて、縦にグイグイ動かすところから行きますよ。 愛してる大好きありがとう二2回言うとエイトカウントでもうワンワンワンって審査が言ったらツーエイトって言ってください、はい、では指を開いて縦に振るところからいきますそれではご一緒にせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指ですよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指せーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、お隣の指、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では指をぐさっと刺します、足の甲さんの上の方を持ったら、足先をぐいぐいねじります、いきましょう、せーの、愛してる大好き、ありが、笑顔でね、愛してる大好き、ナイス、はい、では土まず下側を持って、足先をぐいぐいねじります、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね、はい、くるぶしを持って足先を振りますゆずってくださいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好き大きく愛してる大好きナイス、はい、お膝をちょっと立てて肘を大きく回しますボディと一緒に足首さんを回しますよせーの愛してる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 はははいではこの右足さんは床につきますあの途中参加のお友達もね、ぜひボディのビフォアチェックしてからやってみてください、長座でね手の位置をチェックはいでは、ふぐらはぎさん、上から体重かけてぐいぐい、キュウリの塩もみさん、せーの、愛してる、大好き、ボディごとありが、上半身も動かして、愛してる、大好き。 ナイス、はい、膝のちょっと上です、結界さん、体重乗っけて、ボディごと揺すって、せーの、愛してる、大好き、ちょっと痛いよ、あーりが痛いですよ、愛してる痛いの普通です、ありがとう、ここ痛い、内ももさん、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、内もも全体、愛してる、大好き。 笑顔 で, ね、では両方のお膝さんたちを立てますそして左側に倒して右足のふくらはぎ外側さんきゅうりの塩もみせーの愛してる大好き声出して はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では右足を立てます。左足は下に置いてあげてください。右足のふくらはぎの裏側です。親指でどうぞ。せーの。愛してる、大好き。笑顔でね。はい。愛してる、大好き。ナイス。はい。お膝の下のゴリゴリ、骨のところです。グーを押し当てて、グイグイ動かします。膝下、グイグイ。せーの。 愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き。ちょっと痛い場合もあります、ここね。膝のちょっと上です。膝上ぐりぐり。骨のところをぐいぐグぐイグイグで動かす。せーの。愛してる大好き、ありがとう。はい、愛してる大好き。ナイス。膝周りをゴリゴリします。人差し指のとんがったところでね、やります、ここ。 はい、せーの、愛してる大好きありがとうお皿の周り愛してる大好きナイスはい、では足を伸ばしません<笑>伸ばしません、はい、ももの裏ですグイサッとそしてグイグイもも裏グイグイせーの愛してる大好きありがとうはい、愛してる大好き 笑顔でね、う、は、ち、い、ももうがっつり持ってゆするす。せーの。愛してる、大好き、がっつり持ってね。はい、愛してる、大好き。では、ももの外側いきますよ、もも外さんをがっつり持ってゆすります、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。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 愛してる大好き。もう一回ちょっとずらして、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、では、ここでお膝を伸ばして、<笑>ここでした。はい、ももの上さんも、両手でもいいし、肘でもいいです。もも上ぐいぐい、せーの。愛してる大好き、ボディも揺すってね。はい。愛してる大好き、ボディーごと。はい、では、この足をですね。 膝つま先内側にします。腿の外側が出てきたので、そこをぐいぐい。手でもいいですよ。せーの。愛してる。だ、汗かいてきましたよ。ありがとう。はい、愛してる。大好き。ここをワンワンセッターを、あの、念入りに愛してる。だ、ちょっと痛いと思うよ。あ、りがダーとシスタは痛いです。愛してる。大好き。ナイスはい、ではですね、この、も。 つま先を膝の内側のまま左足さんのくるぶしさんをももの横に伸びますそしてしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好きありがい痛い痛い愛してる大好きありが笑顔でねわも愛してる大好きありがと愛してる大好きナイス今ねこれ縦にやってるけど横にやってもいいんですよ横も結構痛いです<笑>あいろいろねやってみてください ははい、ではこの足を下ろして右足さんを後ろに畳みます背筋を伸ばして右の腰骨さんをガツッと腰骨さんから手をぐっと下ろしたところをぐいぐい大腿骨の付け根さんですね腰横ぐいぐいせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好きワワンモセットはい愛してる大好きありがとう てます<笑>はい、いありがとうございます。背筋を伸ばしてはい、では骨盤転がし両方の手はお膝の上右手さんのお膝の外にあ、右膝さんの外に右手さん左手さんはおし左にお尻ぺたを持って、えー、後ろに骨盤転がす時は背中を丸める前にした時はちょっと反らすで、背筋さんをね動かしております背筋さん はい、では後ろから、せーの、愛してる、大好き、アーリア。え、なんか、しの曲じゃない、これ。あ、ごめん、ごめん。あ<笑>、違います。左手、左手さんの、外に左。大変失礼しました。右手さんを見直 し, し, ました。動きが悪いと思った。<笑>失礼しました。後ろにいた時は、まる。はい。 丸く背中を丸くして前にしたときは反って<笑>この方が動きますねはい行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとうよく動く愛してるありがとう皆さん大丈夫愛してる大好きありがとう大変でしまう、愛してる大好きナイスそうです骨盤転がしは、えー、後ろになってる足の方にお尻ぺたさんを触ってください、はい、では左手さん左手さんは左の腰の横 右手さんは骨盤骨盤ねじりでございます腰肘、肩を大きく回します背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモンアセットはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスおお右足終了手を頭の上で丸ボディーを右に倒すはい皆様ご一緒にいいですご唱和くださいせーの 右足のチェックがここで入ります。ちょっと休憩でございますよ。片足終了していはい。右手さんどうぞ。青 い, いです。だいぶ低いとこまで行きました。左手さんもどうでしょう？はい。はい。では膝下の隙間さんもチェックしてください。右膝さんの方がちょっと落ちてると思います。左手左膝さんはちょっと高いです。はい、右腿ももさんの横横美女になってると思います。 左足さまだ丸い感じだと思います。さあではボディの、えー、違いがあったら、えー、シーサーにコメントください。あとはあの水分とってください。<笑>すっごい汗かいちゃったよ。ちょっと皆さんコメントください。水分もとってね。ちょっと汗取ってます。<笑>今日はね関東地方は相当暖かいですね。暑かも。はいありがとうございます。もうレグウォーマさんが暑いのか。 はい、失礼しました。はい、コメントさん、いかがでしょうか。花さん、おはようございます。あ、千代子さん、おはようございます。ありがとうございます。ご参加、ちょっと、汗かき、汗かきますね。はい、水分はね、一つも取ってください。おあの、水分取って、デトックスになりますからね。ボディ、水分、水分をまず取る。ストレッチの後にね、老廃物さんがお流れになりますので。 ぜひ水分を取りつつやってくださいいやはい<笑>じゃあ、シタパの厚着なんでしょうか、シタ T シャツさんは着てますけどね、内側にねはい、では伸びましたで、ね、シタパももが少し細くなったおお、素晴らしい<笑>アナーさん、素晴らしい継続は力なりはい、ありがとうございます<笑>継続は力ですよ、本当。継続のみが力なりって私言ってますけどね はいでは、えー、左足さんの方行きましょうやっぱりねストレッチさんもね一緒にやらないとできないんだよねシスターもう1人だとなかなかやらなかったりするので一緒にやるとできるね朝の習慣にいたしましょうはいでは左足さん行ってみようおーはー、い、では、えー、足を前に出していただいて伸びしろはたっぷり 右足さんんをチェックします。こんな感じ。背中の、ね、丸み具合とか膝の張りとかちょっと覚えておいてくださいで今やった右足さんはもうちょっと背中がね下に沈んでると思いますはい、では左足さんの上に右足さんをのっ失礼しました右足さんの上に左足さんをのっけますはい足の指さんを横に開いて縦にグイグイ動かすのからいきますよ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 いい足の甲を持ったら足先をぐいぐいねじりますつま先ねじりせーの愛してる大好きボディも動かしてねはい愛してる大好き上半身もね緩めてますよはい、では足の土踏まずの下側を持って足先ねじりせーの愛してる大好きボディごと使ってねはい愛してる大好き 笑顔でね、はい、ではくるぶしさんをお持ちいただいて足を振ります。せーの愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。ボディごと、<笑>ありがとう。はい、お膝さん下のお膝さんちょっと上げて、肘を大きく回します。これもボディごと。せーの愛してる大好き、笑顔でね。ね、はい、愛してる大好き ありがとう反対マジ。愛してる大好き、肘を大きく、ありがとう、ボディも大きく、愛してる大好き、声出してね。はいでは、指を取って足首を持ったら足先を振ります、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、手を離して足だけ振り、せーの。 アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き、サ右ユしアイシェル大好きありがとう。ボディゴト。アイシェル大好きありがとう。はいチャレンジコーナーきました。背筋を伸ばします。ボディを後ろに伸ばしたまま倒す。両足をアップ。両手をアップ。両手両足振り。どうぞ盛大にせーの。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好きワンモア。アイシェル大好きありがとう。アイシェル大好き貯金のポーズいきますよ。V です、はい。手をアップ。足を伸ばして。せーの。 ョキンはい、ありがとうございます。手を頭の上で丸。画面の方を見て、はい、では足はちょっと曲げていいです。皆さんご紹介ください。いいです。行きますよ。せーの、いいです。はい、ナイス。<笑>チャレンジパッチリです。はい、では左足さんを出します。このチャレンジもね、日々やってるとできるようになりますからね。はい、では左足さんもふくらはぎさん、下に置いていただいて、体重を乗っけて、 足うと、ふくらはぎさんをぐいぐい、きゅうりの塩もみさん、いきましょう、せーの、愛してる、大好き、体重のっけて、ありがとう、はい、ボディごと愛してる、大好き、笑顔でね、はい、ではお膝のちょっと上、けっかいさん、体重のっけて、ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、痛い、痛い、あここはね、いつも痛いです、愛してる、大好き、痛いけどね、おほぐしください。 ははいでは内ももさん、はい両手乗っけてボディーごと、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、笑顔でね、はいでは、両方のお膝さんを立てたら、ひっくり返して、左足のふくらはぎさん外側です、体重乗っけて、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、 笑顔でね。はい、では左足さん立てて右足さんは下に置いておいてください左足さんのふくらはぎ裏側です両方の親指でどうぞせーの愛してる大好き大体ありがとう愛してるふくらはぎ張ってますよナイスはい膝さんの下膝下ゴリゴリグーでグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き膝上ぐりぐり膝の上でぐりぐりですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、お皿周りえ人差し指とんがったところせーの愛してる大好き痛いねこれも愛してる大好きありがとうはいではももの裏をガツッと4本の指で持ってもも裏ゆさゆさゆすりますせーの愛してる 大好きちょっとずつ場所を変えてねはい、愛してる大好きありがとうはいももの内側も5本の指でがっつり持ってゆすりますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きとってもいいですよはい、ももの外をがっつり持ってせーの愛してる大好きゆすってねはい、愛してる大好き笑顔でね の膝裏さんをグイグイせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいでは膝をちょっと持ち上げて膝下ブラブラしますよせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと下にずらしますずらしてせーの愛してる大好きありがとう 笑顔でありがとう、はい、ちょっと下にずらして、もう1回せーの。愛してる、大好き、ありがとう。笑顔でありがとう。あったこれで。<笑>はい。では両、えー、その足下も伸ばします。ももの上でございます。両方の手でほぐしてもいいし、肘でもいいです。せーの。愛してる、大好き。肘が届く方はね、肘の方が重たくかかります。愛してる、大好き。 つ ま, まで、OK、です先を膝を内側に入れます。内側ね、で も, ももの外さんも同じようにほぐします。せーの愛してる、大好き。もも外さん、ありがとう。愛してる、大好き。とここは2セットいきます。せーの愛してる、大好き。ネ、ね、イに、ありがとう。結構痛いよ。愛してる、大好き。笑顔で、ナイス。 ははい、ではこの足さんをそのままにして右足のくるぶしさんですねここをねももの横にのけてしごきますくるぶししごきせーの愛してる大好き盛大に愛してる大好き盛大にありがとう愛してる大好きいいですよはいでは右足を下ろして左足を後ろにたたみますはいではここから骨盤シリーズが3種入ります はい、左の腰骨のところに手を置いたらスルッと落としたところをグイグイ、せーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き笑顔でわー、毎度ここ愛してる、大好きありがとう骨盤周りは、ね、2セットずついってます大好き、ナイス、はい、では骨盤転がしさん、はい、右のお膝の横に右で左のお尻ペタ左で。 で骨盤、後ろに行った時は背中を丸めて前に行った時は背中を反らす感じで背筋さんを動かします行きましょう後ろからせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き盛大にどうぞ愛してる大好きありがとう笑顔ね愛してる大好きナイス、はい、では右手さんを右の腰に持ってきて背筋を伸ばしたら左手さん、左腰腰肘肩肩回ります骨盤ねじり、せーの 愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きいいですよナイスでは、まあ、ここ最後両足骨盤転がし入ります座骨さんを守るためにちょっとクッションをね二重にしたりとかしていただいてマットさんを二重にしてもいいですよ三重にしてもいいですはいこの骨盤ねお尻の下の座骨さんで立ちます はい、そしたら足は肩幅ぐらいで開いて、ももの後ろをがっつり持ってください。だ背筋をぐっと伸ばしますで。後ろに骨盤を倒したときは背中を丸める。これさっきと一緒ですね。丸めるとののと伸ばしてちょっと反る感じと。はい、それを大きく動かしますせー。後ろから、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ももえいと。愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き、ナイスでは最後これが最後骨盤クイッククイックはねその場で骨盤を動かすせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモンあ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスいいです、はい、では両は終了最後いいですポーズも入ってますよ背筋を伸ばしてボディを後ろ両方の手を頭の上で丸画面の方を向く はい、そしたらボディを倒して両足を上げる、どっちかの足を伸ばすはい、では皆さんご紹介ください。いいです、行きますよ、せーのいいですはい、最高の、満面の意味ではい、ではそのまま拍手いいです、このね、ここで V でキープしていることで腹筋、背筋さんを鍛えておりますはい、大勢さんありがとうございましたとってもいいですはは。い、では チェックですチェックタイム左足さんチェックしてみましょう両足さんはい左足さんは い, いですね沈んでまいりました右足さんも沈んでまいりましたお膝の位置もね下がってきたでしょうかももも横広になってきましたでしょうか私は乗ってまいりましたさあということでバッチリありがとうございます今日も変化があったらねコメントなど一つ入れていただければと思います 右足細くなりました。あ、本当、しおこさん右足が細くなったね。素晴らしい。ありがとうございます。さあ、ということで、えっとお次回次回はね。明日またえっと水曜日ですね。水曜日はできます。水曜日9時、金曜日9時、土曜日も9時で、日曜日はちょっとこれからあのスケジュールわかるので、また発表させていただきますのでいいですね。足はちょっとだけ。 <笑>いいですね<笑>あのキープはねまたおいおいだんだんできてきますんで大丈夫ですはいということで今日もご参加いただきありがとうございましたボディの変化はね地味な変化ですけどね熱くなりましたね本当ですね汗かきますねでも代謝が上がってきますのであの水分をしっかりお取りいただいてはい 血流も良くなってますのであのリンパの流れも良くなって老 廃, 老廃物もね酸もおでになりやすくなってますのでぜひ水分とってやってみてくださいはいではまた続けていきましょう明日また9時にお会いできればと思います今日もご参加いただき本当にありがとうございました一緒にやりましょうありがとうストレッチさんでございましたありがとうございますでは h a ハバナイスチューズデイハバグレ a トチューズデ a チャゃババイバイ